タイムレーの祭りを皆さんにご披露したいと思いますどうぞよろしくお願いしますお客様に、ね、よ祭りの にいしょ